はいおはようございますラスカルでございます本日ですね久しぶりにラーメン師匠さんにお邪魔しております にございますねかなりね YouTube の方でも賑わってましたし知ってる方も多いと思うんですが暑いね<笑>え先日ですね翔さんのお子様が生まれたということで、えー、うちもね家族ぐるみで仲良くさせていただいておりますので出産祝いを持ってきつつ、えー、本日はですねうちの妻と一緒に翔さんの、ね、ラーメンを食べに参りました<笑>妻の方にはもうすでに麻婆麺届いておりますので感想いただこうかなと思いま す, <笑>気 る, 感がする今、ね、ちょっと 食べておりますが<笑>めちゃくちゃ暑いいすよね<笑>うし、ん、いですいしいよおいしいですお い, い<笑>おいしいですおいしいですよだいぶ喜んでおります大絶賛麻婆豆腐しておりますんで、えー、僕のね、えー、ラーメンも到着するまでねもう少々待ちたいと思います<音楽>ということでただいまですね1杯目のセット到着いたしました<音楽>まずね1杯目いただきますのはこちら中華そばですね で、このね、中華そばの付け合わせいただきますのが、まだね、あの研究中、試作段階らしいのですが、オムライス、やばいですね、や早速ね、ちょっと伸びる前に出来たてをいただきたいと思います、いただきますこのセット、街中華を思い出すというか、これでいいんだよっていう最高のセットだよね。<笑> あ、マジで中華そばまごうことなき中華そばですね絶対いますよねこれオムライス行く前に、まあ、麺もねいかせていただいてんあなんああ 本当にね、なんて言ったらいいんだろうなおいしいじゃなくてうまいのラーメンなのよねこれスープの出し感は強くないのこう添える程度で、ね、醤油の感じと油の感じでこう食わせるっていうなんだろう懐かしい中華そばなのよねちょっとこ れ, これオムライス<笑>うまそうこれこれうわこのケチャップ加減もいいなよ いただきます。ああ。<笑>うわ、いいわ、これ、う運、ん、命。うん。これですね。これす、ね。そう、あの、すごすぎない感じ。<笑>いいですね、洋食ってよりかは。中華のオムライスになってるんですよね。ちょっとこの、ガサツな感じ。この、いいですね。<笑>うん。 この一緒のレンゲでいっちゃう感じがいいですねこのケチャップちょっとついてたのもう溶きながらこれがいいっすね<笑>うんうわ 実はあの僕もねその市長のオーナーさんとも普段からうまずいお店を探すって旅を結構しててうますぎないんだけどうまいみたいなそれが癖になるみたいな料理が2人とも好きでそういうね研究をよくしに行くんですけどマジでこのセットはそのねうまずいを体現したかのような<笑>これいいっすねうんうんー 完成品ですねこれ完璧にうまいですねうんうまっうまっうわー うん、次は具材もほぼ完食あんも綺麗にうん<笑>うんうま、んうんうん、いほんとね師匠さん家といえば麻婆麺が有名ですけど中華そばも の, のすごくうまいのでぜひね皆様もこれ食べてみてくださいごちそうさまです ということで、えー、本日のね2巡目というか3品目4品目かになるんですがこちらがね麻婆麺となっておりまして皆さんねきっとツイッターとかでもね見たことある人いっぱいいらっしゃると思いますこれはねめっちゃうまいですめっちゃうまい っ, ってでも普通のめっちゃうまいですねわ<笑>かるかな伝わるかな<笑>一緒にチャーハンもいただきましたんで早速ねいただきます見た目がねめちゃくちゃ特別なんだけど 味はね特別じゃない良さがあるんですよ何とあるかないやもうショーファンだったら全員に伝わる表現だと思うんですけどこれ<笑>うわこの感じっすよこれあん見えるかなうまそうでしょいただきますうんあってうん、まいいな<笑>うん うまいうまいそうなんだよなこれ何味って形容しがたいですねちょっと麺引き上げちゃいますか思ったよいしょうーいやこれっすよこの麺う<笑>いただきますあうまい<笑>うめえ 僕の動画とかね、まあ、みんなの動画を見て師匠さん来たいって方いっぱいいらっしゃると思うんですよで実際にね来てくれる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけどめちゃくちゃゃくハード何 て, <笑><笑>ていうのかなもし遠方だとしても近所の中華料理屋さんでうまい飯を食いに行くみたいな感覚で来てくれるとバッチッと当てはまるようなお店なんでそういうねこのハードルでぜひ来てほしいですね僕も何回か食べてますけど、ね、癖になるんですよなんか本当にそういう味何味とかじゃないのよ クセになる味なのよ<笑>、うん。うんうまっこちらのねチャーハンもいっちゃいますかチャーハンこんな感じでございますいいね炒め具合がちょうどいいよ 何がいいってめちゃくちゃ塩分効いてないのよだからそのラーメンと一緒に食うのがベストあんまうんうん、うんうん、そしたらちょっとねこの辺りでチャーハンをこれ汁にこうつけてうわよくないことしてるわこれ<笑>いきます しょうさん家のこのラーメン系とかってこだし系がやっぱ効きすぎてないので上にかけるっていうよりかはもうドボンにした方がもうひたひたにしたぐらいの方がめちゃくちゃ合いますね<笑>うんでもだしはいるんだよなひっそり鶏がこう支えてるのよこうグッとこうこうすごい鶏がこう<笑>マーボーの下にこういるんだよね<笑> うんあーうま い,、うん、うまいあーまたこれスープつけた時にあの紅の風味がものすごい合うわミルティーでございますね 最近やっぱこう流行ってるのもあるんでいわゆる創作中華みたいな町中華ももちろんうまいと思うんですけどこういういにしえの町中華がやっぱうまいっすよねうん大したことなくていいっ す,、ねうん、すねうん あいろいろと動画かでいね食レポしてますけどこれ系がね一番難しいマジでレポートするのがなんかあの感覚的な美味しさなんでちょっとね一回ぜひ皆さんにも食いに来てほしいですねうんうんー 誰もねラーメン2杯、えー、ご飯物にいただいてきました、えー、ごちそうさまでしたありがとうございますということで本日はですね僕の動画でも何度かお世話になっておりますショウさんでねこんなに美味しいラーメンとご飯物いただいてまいりましたいやマジでうまかった<笑>普段の言葉遣いじゃなくなるね<笑> 地元にいた新井義人の言葉遣いになってしまうほど昔を思い出す最高に懐かしいうまいラーメンとご飯ものでございました。これね、普段動画を見てくださってる皆様はこのお店うまいんだと思ってきっとね、動画を見てくださってお店行ってくれるとは思うんですが、師匠さんはね、そうではなくて、本当に 地元のあの懐かしい味を食いに行くそんなような感覚でね食べに来ていただけると150点の点数を叩き出すぐらいもう完璧なものを出してくれますんでぜひね皆様もこのおいしい麻婆麺や中華そばあとはねご飯物ももちろんなんですけれども今回ねご紹介させていただきましたオムライスも反応次第で製品化されるってことなんで食べたいなって方はコメント欄にどしどし書いていただけると嬉しいですそれでは次の動画でまたお会いしましょうじゃあね ハハ<笑><笑>